映画面白かったな。みうみはどのシーンが一番印象に残ってるうん。面白かったね。私は小さな子供が頑張って起きて、お父さんの帰りを待ってる。シーンとかすっごい感動した。<笑>はどのシーンが良かった。うーん。そうだな。俺は。<笑> もしかしかて銃声一体何が起きて<笑>おい何かヤバそうだ逃げるぞミュウミュうウうん<笑>あれ何が起きボッて またこの夢…<笑>なんでこんな夢。 それに、いつも一緒にいる男子は。誰。知らない人。それなのに。私。泣いてる。おはよう、みゆみ。<笑>お母さん、おはよう。珍しいわね、こんな時間に起きてくるなんて。 えそうかなそれよりもあなたまだ喧嘩中なのえ別に誰とも喧嘩なんてしてないけどあーそうなの最近全然話を聞かなくなったから心配してたのよ<笑>小さな子供じゃないんだし毎回友達と何したとかわざわざ言わないってあそうならいいわ 朝ごはんはおにぎりと卵焼きをそこに置いてあるわよさっさと歯磨きしてきなさいなはーいあれさっきお母さん私が誰と喧嘩してるって言ってたっけさっきの夢も<笑>私私もしかして何か何か 大切なことを忘れて。